ゅわーん俺猫シェフ今回は絵本を読むよ。ようみんなどう今今日休日だからさ本の上でくつろいでんだこれ俺のマブダチパグ、はい、今日のお話はねエミリーおばさんと9匹の猫エミリーさんが事件を解決する本格猫ミステリーだぜじゃあ始めるよ。 エミリーおばさんは9匹の猫たちと暮らしていますおばさんは毎日午前中を編み物をして過ごします9匹の猫たちもエミリーおばさんと過ごすその時間が大好きですそんな歩きの静かな午前のことエミリーおばさんがお茶を入れにキッチンに行くとカリカリ4粒が落ちているのを発見しましたおや4粒のカリカリをたどると開いた戸棚 中には新しい借り替えの袋がしまってありますエミリーおばさんの中を調べてみましたすると新しい袋が小さく食い上げられていましたしかも裏側がうんこの仕事この歯型は誰誰がやったのって言ったら犯人はいつもくさんに逃げるはず猫は怒られることを知っているから いやいやね、ああなるほど。に今日はここまで。後半に続くよ。また見てね。くくー。今回の猫シェフどうだった？気に入ったらチャンネル登録よろしくね。